こ ん, にちはこんにちは。これからウェア・アカデミーで勉強している生徒方にインタビューをします最初にここで勉強しながら感じたことを簡単に自己紹介からお願いします、えー、私は38歳ですえー、っと今まで海外で仕事をしていましたそこでは英語ではなく現地の言葉で 仕事をしていましたので英語がまだできない状態になっています。ですので今こちらで勉強をするためにはい頑張っています。でこちらの感想ですけれども、こちらはマンツーマンの授業が多いというのでまあ来たんですけれども、実際にマンツーマンで授業が非常に楽しく受けております。そして先生の方が非常に優しくて、 あのこちらが困ってこのままだと授業にならないかなと思ってもいろいろお願いをして注文するとすぐゆず聞かせて対応してくれますので非常に助かっておりますあとそうですねこちら居心地が非常にいいですねアットホームな学校と紹介にもあってそれで、まあ、確かにアットホームだなと思いましたそれがあって居心地がいいので2ヶ月の予定なんですけれどもあと1ヶ月延長して勉強していきたいと思います